金魚の人工受精を解説していきます。今回の動画では私たちの研究室から発表されたこれらの論文をもとに金魚の人工授精の方法について解説していきます春になると桃玉菜の木の若葉の緑がまぶしくなってまいります この季節になるとこれら屋外に設置された水槽の金魚は産卵期を迎えますまずは人工授精の作業の1日目成熟した元気なオスとメスを取り上げます人工授精を行う理由は履歴がはっきりした金魚から受精卵を得るためですつまりどの親がいつ産んだのか詳しく分かっている受精卵を得るために人工授精を行います 通常であれば成熟したオスとメスを同じ水槽に飼っておけば卵を産んでくれるのですがそれではタイミングに関しては運任せになってしまいます。また私たちも観察や実験の段取りもありますのでできれば自分たちの望むタイミングで卵を産んでほしいわけです。 なので勝手に産卵しないように産卵期に入る前にオスメスを別々の水槽に分けておいて産卵期になった今それぞれの水槽から精子を活発に出す元気なオスといかにも卵を産みそうなメスを選んで人工授精を行います。 はい、このいかにも卵を産みそうなメスを準備するというのが非常に難しいわけです。まあ、なのでなんとなくお腹がふっくらしていてお腹を押してみると柔らかいいい感じのメスをです、ね、何匹か選んでその中に健康な卵を産んでくれるメスがいることを祈って準備を進めます。 そししてて明日メスにには計画通りにどう採卵誘発剤を使います誘発剤にもいくつか種類があるようですが私たちの研究室ではこのオバプリムを使っておりますちなみにこのオバプリム使用上いろいろルールがありますのでもし皆様の中で使われる方がおられましたらちゃんと説明書を読んでですね養蜂養量を守って でえ正しくくお使いいださいあと今回の動画は、まあ、あくまでも私たちの研究室ではこういうふうにやってますよっていう紹介の動画ですので、まあ、その点はご了承ください採卵誘発剤を打つ時にどうしても魚は暴れますので麻酔をかけます特に大きな魚になってくると不意に暴れられると魚を傷つけてしまう可能性があるので麻酔を用います 麻酔をかけるための容器と麻酔を洗い流すための新鮮なろ過された水が満たされた容器を準備しますちなみにこの蛇口には塩素ろ過フィルターが付けられております魚に麻酔が効いたら速やかに取り上げて採卵誘発剤の説明書に書かれていた通り打っていきます魚の持ち方や打つ部位についてもいろいろコツがあるのですがこれらの説明はまた別の機会にします そして採卵誘発剤を打ったら魚を速やかに新鮮な水が入った容器に移して麻酔薬を洗い流してあげますそして新鮮な水が入った容器の中で一晩過ごしてもらいます飛び出し事故を避けるためにしっかりと蓋をして明日の朝を待ちます1日経ちました2日目の作業です採卵誘発剤のおかげで、えー、メスは卵を産んでくれますオスにも打っておけば精子をたくさん出すようになります ままずはオスから精子を取ります。この作業も麻酔を使ってオスには静かになってもらってその間に精子を注射器に取ります麻酔が効いたらオスを取り上げて体についた水滴を拭き取ります水滴が精子に混じると人工授精は絶対に失敗しますなのでこの工程は気が抜けません そししててて注射器をを使って精子を採取していきます。この時に軽くお腹を押してあげて精子が総排せ口からにじみ出てきたら注射器で吸い取るこの作業を繰り返していきますそして十分の精子が取れたら魚を麻酔から起こして速やかに水槽に戻してあげます あと大事な点ですが精子を取るこの注射器の中には人工精挿が入っておりますつまり精子の活性を保つ生理食塩水みたいなものが入っています人工精挿と得られた精子をよく混ぜて保存します4度の冷蔵庫で冷やしておけば確実に1日は持ちますしかし精子に活性があるかどうかは気になるところですなので得られた精子の活性をチェックします スライドグラスに精子を垂らして、カバーグラスには水を、これらを混ぜ合わせます。昔は1回で1個体のオスの精子活性を見ていたのですが、最近は効率化のため、えー、複数個体の精子を一度に観察するようにしております。 そして、えー、このスライドグラスを顕微鏡で観察して精子の活性を確認します水と混ざると精子が活発に動き回る様子がよく分かります水に触れてから時間が経つと活性が落ちてしまうので精子を採取した注射器は大事に日の当たらない冷たいところにしまっておきますさて精子の準備ができたら卵の方の準備を進めていきます受精卵を観察するためにプラスチック プラスチックのディッシュを使うのですがこのプラスチックディッシュの表面をおお茶でコーティングしておきます、えー、自然界ではあ金魚は水草など、まあ、何かしらの気質に卵を産みつけるわけです。 そのため金魚の卵の粘着力は半端な く,、まあ、半端なく強くですね大体何にでもくっつくんですねなので、まあ、こうした植物の根っこに卵を産みつけさせてそれを観察することも可能なんですけれどもそれだと顕微鏡で観察する時には不便なので、まあ、こういうプラスチックのディッシュを使うわけですしかしこれまたプラスチックのディッシュにあまりにも強力にくっつかれると後々の作業が不便ですので、まあ、こういった形で今回 今回、えー、お茶を使ってですね、粘着力を読めるためにこのディッシュの上をコーティングしていくという、まあ、そういう感じですね。プラスチックディッシュの準備ができましたら、メスから卵を取ります。まず麻酔をかけます。そしてテフロン皿を準備しておきます。麻酔が効いたらあ水滴をよく取り除いてから採卵を始めます。 オスの時と同じように受精前に水滴が卵に触れると必ず失敗しますなのでこのプロセスも気が抜けませんメスのお腹を優しく押して卵を絞り出します一旦卵を絞り出したらここからは時間の勝負になります注射器の中に保存しておいた精子を数滴ポタポタと卵にかけますそしてテフロン皿をゆすって精子と卵をなじませて水を張ったプラスチックのディッシュに落とします このテフロン皿に卵はあまりくっつかないので人工授精の時に非常に重宝しますさてここで少し卵の熟度について触れておきたいと思います人工授精を何度かやっていくと卵の熟度に差があることに気づきますそして経験的にだいたいこういう黄色っぽい卵は時期を逸しており果熟の卵でよくありません 実際のところ卵の色は飼育環境で変わってきますので難しいところですが緑色っぽくて水分が少なめの卵の方が実験に使いやすい傾向があるようです先ほどプラスチックディッシュに拡散された精子と卵は5分ほど静かに置いておきますこの間に水に触れた精子があちこち動き回って卵にたどり着いて受精します そしてこの受精卵を漂白剤と水道水を使って洗っていきます中の肺は強い卵膜に守られているので強力な消毒を行う良いタイミングです薄めた漂白剤を5分効かせた後に腸硫酸ナトリウム液で中和して水道水で何度か洗いますこうすることで水かびの発生を抑えられます肺発生を長い時間観察する時に卵が水かびにやられると困るのできっちりと消毒を行います この要領で春の産卵期の間は複数のオスメスの組み合わせで多くの人工受精を行います得られた受精卵はインキュベーターに入れておきますインキュベーターの温度は24度に設定されていますこうすることでどの時間に肺発生がどこまで進むかが予測でき肺発生の観察の実験計画が立てやすくなります はい、金魚のの人工受精の様子見ていたた。だきましたあこれからあ受精卵の発生が進んでいくわけですけれどもその様子はまた別の動画で解説していきたいと思いますのでご期待くださいそれではまた<音楽>